私の部屋そしてそれ私…ゲームの主人公、マリア・キャンベル。始まりましたね、マリアはものすごく魅力的けるとしたら頭を迷うことはできないよね。<笑>このままだとつ ANIMAX